ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。VSON でコントローラーパイを実行します。ボリュームの値を読み込み始めます。今回は、向きを変えてみました。ボリュームのひねり具合で、速度が調整できるようになっています。駅に停車させます。また、出発させます。 右側には、ミニゴロウがいます。こんな部屋で作ってやったでワラ速度調整ができるようになって、嬉しいですね。駅に止まった。今は、50Hz で動かしています。ビッグバーンアタック。あ、また、駅の手前で止まっちゃったわら。 ここまでできれば、あとは基板に乗せ替えて、ハンダ付けして、固定してしまえば、コントローラーが出来上がりますね。今度は、駅のいい位1に止まった。AD コンバータが2チャンネルだから、もう一つつまみをつけてみようかな。 ラズベリーパイの自作コントローラーでなかなか楽しいですね他にも情景を作っていきますよ安く情景を作るために紙のクラフトを見つけましたグランドを3 3ボルトのと1 2ボルトのと分けました ボリュームのグランドは3 3ボルト側です。安定動作しますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。